待たせ遅いごめんごめんちょっとイルカ先生とラーメン食っててさじゃほら、この先でヤマト隊長が待ってるさっさと行くわよへえ。あ、あの…なナルト…サクラ…どうしたあれ呼び方が… あ, あ、いやこの前本で読んだんだ他人とすぐに打ち解ける方法とかそれで本には名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって書いててだからそのこれからは2人のことを呼び捨てで呼んでもいいかな<笑>お前でもそんなこと気にすんだな。 別に改まって言うことないのに気軽に呼んでくれていいのよそうそう俺たちに遠慮なんて必要ねえってばよ あ,、うん、ありがとうよしさくらちゃん さ, いさっさとヤマト隊長に話を聞きに行こうぜ 体はもういいんですかまあ、お前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな。ばっちそれでえー、っと君が新しいメンバーのサイだっけよろしくね。は、はい。カカシ先生、俺先生に会ったら言いたいことあって。んどうしたのよ急に真剣な顔して。あのさ。 俺たち、前の任務で天地教にその話かだったらヤマトから全部聞いてるよもちろんサスケのこともな今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえサスケは強くなりすぎてるまっ だったらそれ以上に強くなればいいだけだろえずっと考えてたんだよお前が強くなる方法をでとある修行法を思いついたその修行をやればナルトお前はある意味では俺を超えるかもしれないカカシ先生を超えるって 一体どんなことやるんだってばよお前だけの最強忍術をつる俺だけの最強忍術そうだまあ今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけどやるかへ今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ少しでも可能性があるってんなら ややってやるっててるばよいい返事だ修行は演習場で行う準備が整ったら来るようにさてこれからのことなんだが実は僕も修行に付き合わなきゃいけなくてねその間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね分かってますさすがだね察しがよくて助かるよ さくらちゃんってば大丈夫なの二人だけって結構きついんじゃね私たちは修行の手伝いできないからねせめてこれくらいはさせてもらうわその代わり必ず修行は成功させんのよいいわねおおっす<笑>それじゃ僕たちは演習場に向かおうかかかし先輩が待ってるしね。 やってやるってばよ。 合入ってるなねまずは何をやればいいんだよまずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質んーそれってば何チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけどうーん細かい説明するよりまずはやってみるか。まずは 軽く手合わせをするぞ戦いを通してお前の性質を見てやる了解戦闘開始、うんえー いつでもいける。 ここは僕が行こやるなら今かな。 よし よしよしはあ、なるほどねで俺っては何の性質をお前の性質は風だな。 あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだおおー俺ってばすげえいやまだ分かっただけだからこれから修行してちゃんと使えるようにならないとねよしやってやるってばよ<笑>さてナルトの性質が風なのであればあいつにも協力してもらうか おい、そろそろ休憩にしようぜほら、歩きすぎて疲れてんだよせっかく2便も借り終わったんだからよちったい休んでもバチ当たんねえだろおい聞いてんのか書くぜよくしゃべる何だと今は黙ってついてこいヒダンあのささっき俺が言ったこと聞いてたお前 ああまたダンマリよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくれな い, い。はあ、っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ火の国だ。そこにキュービの人中力がいるらしい。キュービのね。<笑>じゃあそいつが新たな邪神様の様のニてわけだ せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜやる気になるのはいいがあまり調子に乗るなよいつか帰りうちに会うぞおいおいそれを俺に言うかや<笑><笑>あ楽しみだった第3章「不死の暁」 クソまた負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手なら、まだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも、今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか 敵陣突破の先兵、ああいうさし方、嫌いじゃなかったっすかうわて相手に玉を守るためには、犠牲もやむなしってやつだ。何かあったんすか別に、何もないよ。ただ今頃になって、玉の大切さがわかってきたのさ。 そギョ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。<笑>もしこの葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だか、お前にはわかるか。そりゃあ、ほかげだろ俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ、誰なんすかお前も、時がクリアわかるさ。 <笑>さてとそろそろ俺は行くわなんか用があるんすかああカカシのやつから野暮用を受けててなちょっと演習場まで行ってくるそんじゃあない。 どうせだな お, おう来てくれたか悪いねわざわざあれなんでアスマ先生がここに来るのアスマはお前と同じ風の性質の持ち主でねいろいろためになると思って呼んどいたんだよえアスマ先生も風の性質持ってんのおいおいそりゃこっちのセリフだよ まさかお前が俺と同じだとはそうかそうだったのかじゃじゃあさ早速聞きたいことがあるんだけどああ大体言いたいことはわかるどうせコツとかそういうのだろう、うん、そうその通りしかしコツといってもな気にかけることはすごく単純だ シャクラを2つに分割して互いにすり合わせるそして薄く研ぐような感じで練り込む薄く研ぐような感じかまお前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかなさっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろよしやってみるってばよ フ<笑>曲がりなりにも分かってきてるじゃないかそれでいい今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく そっか、なんとなくコツがわかったってばよあんがとな東先生助かったよ東トもしっかり成長してるじゃないかああどんどん強くなっていくよそろそろ新しい時代ってことかどうしたいや そそそれじゃあそろそろ俺は行くわ今度礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよああ期待しないで待ってるよ 何か考え事いや、そんなもんじゃねえんだがそうあのナルトがねナルトだけじゃないシカマルたちもそしてキバたちもあいつらしっかり成長してきてやがる世代交代ってとこかしら そうだな。まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく、うん。それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ<笑>そうかもな。こんなとこにいたんすね。しかまるか、どうした ?5 代目から招集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。 消臭何があったいや俺も詳しい話は聞いてなくてわかったすぐに行くじゃあアスマ何そこまで心配することじゃないさ 待たせしましまうん一体どうなさったんです火の国に赤月が出現したのどうやら人中力を捜索しながら徐々にこの葉へと近づいているようだ。ってことはやつああ、十中八九ナルトだろうそれで我々は 遭遇予測地点はすでに鹿丸に教えてあるお前たちは現場に向かいそこでやつらを奇襲その後拘束を試みろもしそれができぬ場合はやつらの殲滅を許すとにかく暁を逃すな必ず見つけ出せ了解アスマ大将よろしくお願いしますああよし これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。しかまる案内を頼む。了解っす。 触れないどうした任務に出発するのああなんだもしかして心配してるのかへ<笑>俺を誰だと思っているそう簡単にヘバなんてしないさそれは分かってるけどすぐに帰ってくるえじゃあなさあ行くぞ あらマ先生たちにしまるようめずらしいじゃねえかお前ら二人が一緒にいるってのは<笑>ちょっといろいろあってねアマ先生たちはこれから任務ですかうん。ああ お前たちはこれからナルトに会いに行くとこなるほどなじゃあついでに修行を頑張れって伝えといてくれはいそんじゃな皆さんも頑張ってくださいねおうありがとうよさてそれじゃあ私たちも行きましょうかうん やってるやってるお、さくらちゃんとサイじゃねえかどうしたんだってばよああもしかして俺の応援に来てくれたのか違うわよかかし先生とヤマト隊長に任務の終了報告に来たのうまくやってるみたいじゃないか二人ともまあなんとかサイが頑張ってくれてますいやそんなことないよ で、あんたの方はどうなのよ。ちゃんと修行は進んでる？<笑>性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張って。で、そうそう。さっきアスマ先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、アスマ先生には聖和になったからな。その言葉うれしいってばよ。<笑> アスマは任務か何か何はい任務を受けてるようでこれから目的地に向かうところでしたまアスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといいナルトだなたはは腹減っちまったちょうどいい少し休憩をとるかナルトさくらたちとラーメンでも食べてこいラ、はいはま 俺でつけといていいてからおってことはおごりだなラッキーそれじゃあカカシ先生ヤマト隊長私たちはこれで引き続き任務を頼むよ2人とも。 優れないみたいですけどない先生え<笑>うん大丈夫よ大丈夫そうよねあすまんああ覚悟よ 火の国に入ってどれぐらいになるよお前についていくのはいいんだけどよまったく人中力が見つけらんねえじゃねえかうるさいお前は黙ってついてくればいいだけだひいてなおい<笑>何にしてもそろそろ暴れたいぜ邪神様も待ちくたびれるだろうからな 陣中力を見つけたら存分に暴れるがいいま、そりゃそうなんだけど奇襲成功だなあそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜあ、あ、ちょちょちょなんだなんだいきなりな なさけないなひだおいかけぜ。避ける暇があるなら俺にもトラップのことを教えろ<笑>常に気を張ってないからそうなるななんだどういうなぜあれを受けて平気なんだお前らがさっきやったなめっちゃくちゃ暑かった上に、服までボロボロにしやがってその2人やて お前たちは木の葉の忍びか俺たちは暁であるお前たちを拘束または殲滅させるよう命を受けてきた殲滅だおいおい聞いたかよカケ俺たちを殲滅だってよ<笑>身の程知らずのようだな身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないかケ<笑> こいつらは俺がいるちょうど暴れたかったところだしな好きにしろ邪神様のにえとしてや小物だがまあ何よりはマシだろうあまり相手をなめすぎるな潰されるだからそれを俺に言うかよナスマンああ近まるは俺のフォロード出雲と小鉄はもう一人から目を離すなはい 死<笑>よりも苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ俺たちを舐めるな Dude, look! Look! Look! やってるやってるやならずにやってるやっってるやってる ア<音声>スマシンバイするなかすっただけだ <笑>なんだおい結構やるじゃねえか。お宅ら。くそ何なんだ？こいつ手応えはあったなのに、なぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ出来が違うんだよ。だが奴とて人間必ず弱点があるはずだ。おーおーまだやる気かけどな。 こちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ何すで<笑>にてめえは俺に呪われた俺の痛みはてめえの痛み生と死の狭間の快感を教えてやるよ<笑>こいつ何を言ってあいつの痛みはアスマのってま ま, まさか さあ俺と一緒に最高の痛みを味なんで どうだ最高だろうが死の痛みってのはよくっいっちょあがりだぜ<笑>ずいぶんと時間がかかったないや思ったよりやるからよちょっと遊んじまったの野郎この野郎があなんだ お前も潰されてんのか？<笑>いいぜ邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。調子いいの？何だ？増援か？多分雑魚がぞロぞロと。 僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかりました。調子。俺とお前で時間稼ぎだ。うん、時間稼ぎねえ。もう無駄だと思うけど、あいつって。ええ、<笑>いい名してんじゃねえかよ。 その目が絶望で染まるところを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン、ここからは俺もやる。あなんだよ。お前も戦いたくてうずうずしてきたか違う。お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。<音>さっさと終わらせて、陣中力を借りに行くぞ。 えいじゃなサクーッとやっちゃいますかね。来るぞ これで使っとくこれで。よし、これである程度時間を稼げた。タグ。 無駄にあがくなってこいつ何なのあいつら僕らの攻撃がまるで聞いてない俺たちの命は無限お前たちとは違う何だともはやお前たちの敗北は確実おとなしくくたばれどんだけジタバタしようとお前らは神に捧げられるにだ<笑> <笑>もう少し待ってくんねえかなこれからがいいとこなんだ本当。だから言ってんだろもう少しだけだってよヒドンやめろちなんだ誰かと会話をしてんのかまたすぐに戻る覚悟はしておけ<笑>行くぞヒドンあのクソリだ今度塗るってやろうかったくよ 聞いた女子、それよりもアスモダう、あうん傷が急所に。 稲はどうだこれじゃ稲は も, もういい<笑>もう俺はここまでだそれぐらいはお前たちも分かってるはずだ 最後に<笑>お前たちに言っておきたいことがあるアスマ先生喋っちゃダメだよチョシそれにイノもシカマルアスマ先生の最後の言葉だしっかり聞けイノモ お前は気が強いが面倒見のいい子だ庄シもマルも不器用だからなこいつらのこと頼むはいそれからサクラには負けんなよ忍術も恋もな、はい庄司お前は仲間思いの 優しい男だだからこそ誰よりも強い守備になる自分にもっと自信を持てうんそれと少しダイエットしないでな無理かもしれないけど頑張ってみる も切れるし忍びとしてのセンスもいいほかにもなれる器だ。まあ面倒くさがり屋のお前は嫌が<笑>る。 アスマあんただから。 教えてもらいたいことがあったってのに最後まで勝手なんだよ最後までく<笑>っ とりあえず、ここまでだねだいぶ身につけてきたじゃないか<笑>もう少しだってばよまさか、あのナルトがこれほど早くものにするとは…よし、ここで一度休憩を入れる押すその後、俺と手合わせをしようお前の力を見てやるよ準備ができたら、行ってくれ了解 you <laughs> それじゃ始めますかよし今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。 先生正直ここまでできるとは思ってなかったさすがは意外性ナンバーワンの忍者だなじゃじゃあああ完成はもうすぐってところだろわっしゃまったく大したやつだよカカシさん出雲 連絡がありますどうしたサルトビアスマさんが亡くなりましたあっなアスマ先生が詳細は五代目から話されるそうです皆さんは屋敷の方へお願いしますそれでは な, なんでどうしてアスマ先生がカカし先輩 あ, ああ とにかく五代目のもとにいそう あ, れとかあのさあビ、俺ちょっと用事があってな話はまた今度だ用事かかし先輩ああ ああようやく解放がよたぐニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の逃げを逃がししまったじゃないねえかねえカグゼなんとかいいよ付き合いきれんさっさとこの葉に向かうおいおい 大体そんなに逃げが欲しいのであればこの葉で好きなだけ彼は住むことおおそういやそうだな<笑>あの無心論者どもに邪神器を知らしめてやるぜ熱心なことだ 準備できた行くよ、しかまる。あ、はあ。待てどこへ行く気だまだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐バスに向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さんアスマは死んだ。 今のお前らは3人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気かお前らしくもない。犬地にしたいのか俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんてもうとんないっす。ただ。ただなんだこのまま逃げて。 筋を通さねえまま生きていくようなそういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ成長しろ忍びには死がついて回る時には受け入れがたい死もあるしかしそれを乗り越えねば先はない現実を見ろお前らは3人だ正体は4人いればいいんですよね か第10番には俺が隊長として同行しますそれでどうですかねお前止めたところでこいつは行っちゃいますよだったら俺がついていけば監視役にもなりますししかし何に無茶はさせませんから<笑>分かった好きにしろどうも。 ナルトの方うがいいですかなに俺はもうあいつにとっては用済みだま、それに今は別の隊長もついてるしな<音楽>さてそれじゃ第10本出発しますか感謝先生カカシ先生 さんじゃこの先で奴だと遭遇する可能性が高いいよいよねこれからの作戦を説明するみんなしっかり覚えておいてくれわかったなるほどな了解した激しい戦いになるみんな 気を抜くなよ、うん。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。 アバレテアバレテアバれまくってジャシンサモノスバレを骨の髄まで教えてやるぜ暴れるのはいいが人中力のことを忘れるんじゃないぞおっとそうだったそうだったまずはそいつをぶっ潰さないねえとなレイダラの話だとなかなかの強さだしい気にしすぎなんじゃねえの 俺に勝てるやつなんているわけねえしその油断がいつか命取りになるまた言うのかよそれとにかく油断はするな人中力以外にもこの葉の忍びはなかなかの粒通りなのだからなゾクゾクするぜ いいあ<タッ><タッ>そう何度も同じ手にかかるがよ出てこいよそこにいるんだろうがお前なんだなんだもしかして弔いが戦のつもりかしかもたった一人で。 ははは、バッカじゃねえのてめえなんかが勝てると思ってんのかよ清助の日だあいつ何か策がある策だ？んなもん関係ねえよ弱いもんがくたばるどうあがいてもなやってみろ言われなくてもな今すぐにやってやるよアズマ見ていてくれ。 じゃあ神様見ててくださいよ。戦闘開始。そっこだく。これでも使っとくか。そこだ<笑>こ。これでも使うぞ。 こここれでも使ううこれでで<笑>でも使って<笑><笑>うこれでも使使うそっててウソ 《まずは作戦成功だぜ》 フッ<ス><ス><ス><ス>そのガキや よし何がよしだ俺とカグズを切り離しただけじゃねえかお前の相方は俺の仲間が相手をする。援護は だ, <笑>だ<笑>なもんいらねえよてめえなんぞ俺一人で十分お釣りが出るんだよ。カカシ先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても。 必ず倒すなるほど俺とヒダンをバラけさせたあのこそまくまくやるそして俺の相手はお前たちが務めるわけか そういういことだ1対3 <笑>この判断は正しいな何せこの俺は強いからなこの葉かお前らの額当てを見ると一番最初に戦ったこの葉の忍びを思い出すあの初代ホカゲをな何 一体何歳なのこいつお前たちに昔話を聞かせてやってもいいが会いに行くとそんな暇はなくてなさっさと決めさせてもらう、はい、二人とも気を抜くな少しでも気を抜くとやられるぞ は, はい気を抜かずとも結果は変わらん お前たちは今日ここで終わる。 <ス>終わったよし、すぐに鹿まるの応援に向かうぞはい残念だが、そううまくはいかん<ス>だがここまでやるとは思わなかったさすがはこの葉の忍びそんな、手応えはあったはずなのに なんで普通に動けるの本当の不死かいえそれは少々違うな俺は5つの心臓をストックしていてねそれらを全て潰さぬ限り倒れんのだ<笑><笑>なぜそれを教えるかわかるかこれを教えたところで お前たちと俺の差は埋まらないからいかんともしがたい圧倒的な力の差はなここんなのどうすればこのままではさてそろそろ刈り取らせてもらうぞ貴様<笑> だいぶ修行も終わりに近づいてきたなもう一度やってみるってばよいやそこまでにしておけえばあちゃんどうしたのですかわざわざこんなところにまで、うん実はお前たちに任務を持ってきた任務しかし僕たちの任務は代わりにサクラたちが 今回の任務はお前たち特になるとお前が最も遂行できる可能性が高い俺がどういうことだってばよ詳しく聞いてみる必要がありそうですねえじゃあ鹿丸たちが暁のとこにああそこでお前たちには奴らの援護に回ってもらいたい けああるかせといてくれ暁かを俺の真術でぶっ飛ばしてやるよしそれでは今すぐ向かってくれ事態は一刻を争う ななかなかにしぶといつ強いどうすればこんなやつに勝てるのよ体が重いシャリがを使いすぎた逆たぶりに心躍る時間だっただがそれも終わりだ、うん、体が消えろそこまでだってばよ そうなナルトいいタイミングだお待たせしました大丈夫ですかああなんとかね救援に来たってことは完成したのかいえまだ5割程度ですそうかけどまあ見ててください以前のナルトとは別人ですよ オレがやる<笑>無駄に粘りやがる<笑>でもまあ、お前はもう限界だろ。<笑> お前一人でよくここまで戦ったな一応褒めてやるぜそれくらいやれるんならさぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ俺は一人じゃないは俺は一人で戦ってるんじゃない<笑>何を言い出すかと思えば訳 わ, わかんねえこと言ってんじゃねえよ 俺にはもう一人ついてる俺の背中を押してくれるあの人が俺の中にいる限り俺は負けねえよ今更立ち上がってどうするってんだてめえの負けはもう決まってるようなもんだぜまだ勝負は決まってねえ ははははは、決まってんだよバーカいくらピーピー吠えようが結局てめえは逃げになるだけだ<笑>俺たちをなめんだよ これでもつかむさ。これでも使っ<笑> よ、え、か、えった。はいうんうん<笑><笑> れでも使っかげ<笑>寄せの 術, <笑><笑>せの術<笑>そこがてめえの墓穴だ<笑>あんたの敗因は俺を甘く見すぎたことだ<笑> いつの間にこんな前もってここに仕掛けを準備してただけのことだこ、こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのかありえねえ何者だこいつそこの深い穴に起爆札これからどうなるかお前でもわかるだろうてめえ人を呪わば穴二つお前は 俺の死を呪い倒した。てめえだけのおとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。<笑><笑>俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな。俺たち一族だけが立ち入りを許されている。 俺たち一族がずっとお前を見張っておく<笑>てめえには絶対罰が当たるぜ大いなる裁きがお前にそんなも怖かねえんだよ俺とお前じゃ信じてるもんが違う何俺が信じてるのは火の意志だ よくやった、ね。しかも、うん、俺の火の石、お前に託したぞ。じゃあね。 まきになると、ふ<笑>、そうか。お前が急兵の尋中り。まさかお前の方から出向いてくれるとは。<笑>探す手間が省けた。やってやるち。ちょっと待ってよナルト。あんた一人じゃ危険すぎるって。そうだよ。ここはみんなでやろう。確かにな。 この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。赤カ先生。ん確かにチームワークは大切だ。でも今、俺はその危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ、俺はいつまでたってもガキのままだ。その橋を外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ カカシ先輩はまだ見てないですよね<笑>決まりだな行け、ナルトよし一人か俺も舐められたものだ せてやるさあここで終わりだ。<音楽><音楽> 今度はこちらだ<笑> 少々侮っていて。 どれほどの術になったか試してみるぞ。 <笑>やったねナルトナルトすごいじゃないよくやった封筒螺旋手裏剣攻撃回数が桁外れたあれは車輪なんでも見切れない<笑>ナルトは本当に強くなってきた俺を超えるくらいに<笑>感じてるか ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよなあサスケそろそろ世代交代の時代だな よしみんな解散だ5代目には俺の方から報告しておくから各自体を休めてくれおっす。ねえねえ鹿丸この後ご飯でも食べに行かないなあ悪い長次俺、ちょっと用事があってよ先行くわじゃあな こんなとこにいたんすねつか出歩いてていいんですかしかまるどうしたんすかうんただちょっとね将棋の相手がいなくなったわねあなたはアスマの一番のお気に入りだったから寂しくなるでしょ大切なことからくだらないことまでいろんなことを教えてくれたんすよ 俺めんどくせえってダダこねてたからガキの頃そのせいで失敗ばっかしてそのたびアスマに守られてばっかでそれでかなつかみどころのない変な先生だったけど俺にとっちゃむちゃくちゃかっこいい大人だった今度は俺の番っすよその子が生まれたら 今度は俺がその子を守る死ですからかっこいい大人にならねえとありがとうもしこの葉の忍びを将棋の駒に例えなら玉が誰だかお前にはわかるかこの葉を担うこれからの子供たちそれが玉だろうアスマ俺の火の石 お前に託したぞああ、しっかり受け取ったぜ よう、ナルトエロ仙人どうだ、一杯。ぱってわけで、性質変化をものにできたんだってばよふん、さすがわしの弟子、わしも腹が高いぞ<笑>どうした今回は 色々考えることがあったってもよ。アスマたちのことかうん人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しいつながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなるそれは人である以上当然の感情だだがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる今回の一件で しかまるたしは大きな傷を負ったがアスマの石を引き継ぎ新しい強さを手に入れたそういうのあんまりわかんねえってばよ<笑>今はそれでいいだがいつの日にかお前にもわかる日が来るそうかなわしは信じてたとえお前が同じような目にあったとしてもしっかりと前を向いて進んでくれることを その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。え、いきなり何の話をしてんだ<笑>わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ、どうしたんだよ、エロ仙人さて、どっちがラーメンを早食いできるか、競争でもするかの。負けた方がここのお題の支払いだあと、いきなりずるいってばよ <笑>相手を油断させてことを有利に運ぶこれも立派な策の一つよ熟しゅうそういうことだったんだな負けるか<笑>